なんかやります、えっと、じゃあ、じゃんけん方式みたいな感じにします交互。交互というか、うん、まあど、まあ、それはいいか。じゃあ、<笑>ピアニストの休憩時間の過ごし方。うん、<笑>遊んでみたみたいな感じでいいかもしれないですね。適当な感じで。うん、じゃあ僕は普通に弾きます Thank、uh, you.、Uh, uh, uh. Thank you. Yeah. Yeah. <笑><笑>大丈夫これ<笑>。